三重県鈴鹿市よりお越しのよさこい塾ありがたやの皆ささんですよさこいを通じてつながる楽しい縁出会いを通じて広がる世界そのすべてに感謝の気持ちを込めて踊ります夏の高知を感じていただけたら嬉しいですそれでは踊っていただきましょうよさこい塾ありがた屋の皆さんですどうぞ ははいみなさんこんこにちはやこひじくありがたいと申しますえー、おととし賞をいただいたんですけども昨年ですね、あのー、衣装の制作は間に合いませんで、えーえー、出れませんでした今年は、えー、間に合いましたので、えー、楽しく踊らせていただきたいと思いますそれでは参りますイエー ありがとうご楽園。 ありがとうございました。短い時間ありがたいと申しました。